アメリカから住まい選びの新しい靴 セ, センチュリー21がこのゴールデンジャケットとともにやってきました家のことなら任せて安心センチュリー21きらめ く, く新しいお家見つかったよ私たちがお手伝いします住まい探し夢探しセンチュリー21 You're welcome to t e new o r l y o u e w e l o m e to the new world. o u r e welcome to the new o r l d You're welcome to the new w o r l この街で私たちは育ちました21コミュニケーション我が家へ近道センチュリー21・トゥエンテ300のお店テレフォンインタビュー今日のお店ははい。 JR 藤沢駅にあるセンチュリー21将棋ハウジングの西村です当店では緑に囲まれた閑静な住宅地古都鎌倉と潮風の香る湘南藤沢に分譲住宅を豊富に揃えておりますぜひご相談ください藤沢のセンチュリー21将棋ハウジングでした続いてははい東急田園都市線の中央林間駅にありますセンチュリー21中央ハウジングの平賀です 田園都市線エリアの一戸建て住宅のことなら当店にお任せください明るく元気な営業マンが理想のマイホームをお探しします中央林間のセンチュリー・トゥンティワン中央ハウジングでした300の地元がありますあなたの住みたい街を知っています 住みたい家を知っています買う人売る人借りる人貸したい人センチュリー21ワンならすべての住まい探しに差が出ます信頼の不動産ネットワーク 少しセンチリー２１に相談して決めたの。いい物件がいっぱいあったぜ。相談してみようか。私も本当に。買う人、売る人、借りる人、貸したい人。みんなの住みたい街をよく知っています。信頼の不動産ネットワーク。 Welcome to Century 21. ご案内するのはセンチュリー・ w e n t y One。きっとありますあなただけの夢のそば「センチュリー・ w e n t y One 秋のフェアセンチュリー・トゥエンティワンあ私がどうぞご覧くださいなんか実感湧いてきたなほんとねこの子ったらもう<笑>いえ 大丈夫ですよ。センチュリー twenty one は。お客様主義宣言。your b e s twenty one。センチュリー twenty one なら。あの、遠くへ転勤になっちゃって。Hello, はい、so、me, ご心配なく。君が住んでるあの街。この辺りだよね。 そうねお待ちしておりました加藤さですね<笑>初めての街でいつもの笑顔知らない街の不動産もまずはお近くの決めるかでも今のお任せください サントリーたい「センチュリー21」に相談して決めたの。 いい物件がいっぱいあったぜ。相談してみようか。私もお次は私です。親も子も。買いたい人も貸したい人も不動産のことならセンチュリートゥエンティワンにお任せください。秋のフェア住み替え大作戦今がチャンスです。ただいま。ただいま。ただいま。I'm home。ただいまを受け止めてくれる家。 住み替えませんか春のフェア開催ただいまちゃんと手洗ってねただいまおかえりただいまあら早かったのね I'm home 一人一人のただいまを受け止めてくれる家住み替えませんか もっと心地よい暮ニトリ不動産のご売却ならセンチュリー21に・トゥエ t ティワンにお任せください Your best ニトリー21ごめんなさいあ私がどうぞご覧くださいなんか実感湧いてきたなほんとねこの子ったら<笑>いえ大丈夫ですよセンチュリー・トゥエンティワンはお客様主義宣言 On your side ニトリセントリーツワならあの遠くへ転勤になっちゃって Hello, はいご心配なく全国650キロこの辺りだよねえ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 一一人一人のただいまを受け止めてくれる家住み替えませんかもっと心地よい暮らしに ONYOURSIDE <笑>不動産のご売却ならセンチュリー「トゥエンティワン」にお任せくださいオン YOURSIDE 私も一人賃貸なのねだよね一日パジャマしたい放題ママの声も届かないセンチュリー21の賃貸だよね On your side センチュリー21ネームプレートだけで住む方の個性見えてきますねセンチュリー21は住む方の夢をお届けしますこのジャケットが誇りで す, です、ね、センチュリー21は サントリー「VARON」今日は静香ちゃんのお一のバースデーちょうど1年ご家族とお住まいのいいハーモニーこれまでもこれからも住まいと暮らしのおつきあい オートロックはい今日は若い女性のための賃貸物件探しですダブルロック合わせガラス完璧ですね先輩いやまだまだおお後半にはこれだいい眺めだなこれ僕のじゃないですかイエス誰よりもあなたのことを考えるセン じゃあ駅までゴー今日は若い女性のための賃貸物件探しです出番早すぎ朝寝坊のシミュレーションだお前遅すぎあのー、足が痛くて Good job! あなたのためにとにかく動くあなたのためにとにかく動く Let's go! This is a tour of the streamers as well. That's good! おはよう先輩行くぞよ今日はシニアの方の住み替え物件探しですお病院 OK はい公園 OK はいお、出会いも OK <笑>先輩街のこと断然頼れるおぉ やるぞ今日は若いご夫婦のための家探しをしています誰よりもあなたのことを考える。Century 「うっ<ロッ>ておさちのてらてんわたなかっておさて じゃんてくださいよあー実はロボットの家で。 見つかるつかる秋の見つかるフェア開催家族のおいしいもつかる見つかるお店でチャンス 住まい見つかる信頼のパートナー。 新「アンッー z e r けないよ僕は生き物で守りたい生き物を家賃1年分当たる」「あのは」<笑> セントリー「センチュリー21は」は地元を知り尽くした不動産会社のネットワークだから地元のあれやこれやを知っていますセンチュリー21地元のこと詳しくなるんだもっともっと センチュリー21は地元を知り尽くした不動産会社のネットワークだから地元のあれやこれやを知っています次の物件は19階です19191921 19はっはっ21 is a magic number 次の物件はじゅうです。19, 19, 19. is a magic number. 20, フェア開催。次の物件はじゅうです。19, 19, 19, 19. is a magic number. 20, 大報地検 地元のことはお任せくださいここの犬もなついてますセントリーツェンティーセントリーツェンティーセントリー大丈夫ですよ ほ, ほら、ほれほれなついてるでしょセントリー開催 地元ののここことはお任せくださいいここ犬も懐いてますセンュリー20「1治験。家の相談をされることは人生の相談をされることだから世界で一番相談しやすい人にいらっしゃいませ私はなるセンチュリー21・トゥンティワン 前の家も広くなっちゃってねでも一人暮らしするの初めてで不安だったの絶対「幸せにします」<笑>「センチュリー・トゥンティワン」家の相談をされることは人生の相談をされることだから世界で一番相談しやすい人にいらっしゃいませ「センチュリー21・トゥエンティワン」 広くなっちゃってね、でも一人暮らしするの初めてで不安だったの絶対幸せにします「<笑>センチュリー21・トゥエンティワン」「新しい家をさら不動産がわかりやすい時代を作ろう「センチュリー21・トゥンティワン」 父さんがわかりやすい時代を作ろうセンチリーワン。私は家を売ることに決めたでもこの家が好きだセンチュリー・トゥエンティワンに電話したリースバッグなら家を売った後もずっと住み続けられる幸せはここにあるセンチリー今すぐどうしても資金が必要になった私は この家何度もこわしためのでも私はこの家が好きだ「センチュリー・トゥエンティワン」に電話したリースバッグなら家を売った後もずっと住み続けられる幸せはここにある「センチュリー・トゥエンティワン」リースバッグをご存知ですか今すぐ資金が必要な皆さん リースバックならご自宅を売却後もその家に住みながらまとまった資金を得ることができますまずはお電話をセンチリー21あなたはリースバックという言葉をご存知でしょうか老後の生活資金にお悩みのあなたえ事業資金でお困りのあなた教育資金にお悩みのあなた、はい、リースバックならご自宅を売却後もその家に住みながら まとまった資金を得ることができますどうぞ詳しくはセンチュリー・ e n t y One にお問い合わせくださいまずはお電話をセンチュリー・ e n t y One。お部屋探しは英語でセンチュリー・ツェ t テ e n t センチュリー・ツェンティワンリピー e アフターミーセンチュリー・ツェンティワンセンチュリー・ e n t y One。I love w e n t y One. I mean. Just you know, the know, name. センチュリースバッグをご存知ですか今すか今ぐ資金が必要な皆さん リースバッグならご自宅を売却後もその家に住みながらまとまった資金を得ることができます感染予防対策を徹底しておりますセンチュリー・ツインーワンお部屋の賃貸センチュリー・ツインワン何でも相談センチュリー・ツインワンランナーランラナ ラ, ラ, ラ, ラ, ラ, ラ, ラ, ラみんなの街の不動産屋 さ, さんセンチュリー・ツインワンそろそろこの家売るかそれなら センチュリー21家を買おうかとそれもセンチュリーツェンティーワン」賃貸もおまかせだぞ「センチュリーツェンティーワン」不動産で人と人をつなぎたいどうやってお家を売りたい人と買いた人の架けしにすてでだぞ亜美ちゃん僕はバイバイも おうチのバインイントントゥイントゥイントゥイントゥイントイントゥイントゥイントゥインチュリートゥイントゥイントゥイントゥントゥイントゥイントゥイそろゥイントゥイントゥイントゥンチュリートゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントントゥイントゥイントイ 不動産で人と人人人ととををつなぎたたたいいいいってお家売り買のにちゃん僕はバイバイ も, バイバイも賃貸もみんなの町の不動産屋さん